オッケー<音><音>さっさと消えろ消えろーに聞失敗遺伝子消えろ余計確執そう何したいテクスクステクステクスあいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやあやいやいやいやいやいやいやいやいやなやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいややいややいややいいやいややいややいややいややいややいややいややいややいややぎややいややいややいややいややいやいやいややややややややややややや ぼよーんどこかへ行くみたいなので追いかけましょうか。クッリス・ティアリング・ミサイル。ここを左折すれば入れと取と違って微動だにしないフェンス。さっき横転してた車じゃないか。かわすぎてさ。出れないよー。ちょっとあの車を追いかけてミサイル。さっきの高架下に戻ってみましょうか。ぼよー やべ、何してんだよ下手くそ。画面が無限バグり線になりながらなんとか抜け出しました。なんかさっきの人も落ちてきててさ。<笑>というかこれ、どうやって出るんだエンジンダメージ度。 ただいまの時刻、深夜12時、かっこいい車が多いですね。深夜ならミーティングやってるとかコメント欄に書かれていたのは、こういうことかな。まあもう少しすれば、こんな時間なのに寝ないでゲームしてる。育ちの悪い小中学生がチャットで暴言吐きに来るんだけどな。何か面白いこと起こらねえかなと、ヘッドライト近カキカ。この挙動にも少しは慣れましたわ。車売るところには誰かったかな。宇宙宇宙ミサイル。いつまでフォルダの感覚でやってるんだよ。気を取り直していきましょう。燃衝突ミサイル。 ちなみにお知らせというか、ドラレコ動画が出せない分、これからのゲーム動画はミサイル成分多めでお届けするぜ。ミニマップの使い方をやっと覚えました。アイコンの意味はまだわかってない。は ?NFT? こんな小学生しかいないようなゲームに NFT の広告とかお前バカか広告は基本的に、ユーザーに合わせて選ばれるんだよな。そういえば私も昔、ビットコインがもらえる講習会のお誘いの電話がかかってきたことあります。釣られるわけねえだろう。 ミスド来てこのコメント欄の小学校の昼休みかよな待ってあのベントレイの人事故ってるやんやることもないのでベントレイについて行ってみることにします紫のタイヤスモってサツマイモを混ぜて作るんですかねシレットランドルにいいやでこの接触する時ときとしないときの基準が全然わからねえんだけどサイドブレイ ク, クルクルにやかですねやャットばいい ま、だ暴言キッズ来てないいのに、十分すぎるくらいカオスで草サイドターンの練習したいけどなんかタップしても反応しなくなったら注意埋葬埋葬運転席視点の方が見やすいかなこのまま右にターンここを飛び降りる時の怖さは行動以上にリアルだと思う純粋に先が見えない浮き上がってサスペンションが伸びてタイヤがそもそも設置しないというかカオスな景色だなマクラーレンと回覧おチャットのミンドが悪くなってきたな 広告中に操作できないのに車が動き続けるせいでほぼ 100% 戻ってきたら事故ってるんだけど背景でナルガシャンっていう音で草何ここタイヤのアップグレードできるの金取るのかよしそったれ臭はは2回と落ちちゃったせいでに連続でお金取られたわもうむちゃくちゃだよ草の中にいるこう言わうれた下りの路面 現実世界でもそうだけどグリップのすっぽ抜けに注意ね眠気防止のガタガタ舗装、あれ雨の日に乗ると普通にタイヤロックの原因になるからどうせ詐欺やろ膝は OK やっと鳴らし運転終了か馬が加わりバカとなる考えろバカはスープラ浮いてきたんだけど空のサイドブレーキボタンが潰てたのに反応しなかったミサイル。感覚見る 製造の組み合わせ地獄ぎはロタ言葉遣いからにじみ出る低偏差値度キュン家庭育ち感バーカ なんだこの、除草剤撒いた2日後の夕方くらいに外出たら、一斉に枯れ始めてたがごときあれ模様は。実はちょっと時間置いてから起動していまして、ただいまの時刻は朝2時です。子供が寝た時間ならミントがいいと聞いて、わざわざ2時間後に開き直したわけなのですね。お前らのなくて悔しいね。いい具合に場が温まってきたので、あえてヤジを飛ばしてみようと思います。子供は早くねぇなそして衝撃的な広告が流れます。 このクソ広告はインド人を右にトラックの隙間カレーに抜けようとしたらカレーのものように潰れる振り返しでいつも事故る GTR を全んでミサイルる怖いねぇ ー, ーコタタなくなったりするよねまたダメだったら全然永遠に破れないよるして強くなろうってか ななんんだよこの子たち、ちゃんと勉強しろよ。いっそのことアホみたいな口論を、アホみたいに読み上げて YouTube に投稿して、表現が暴力的だとして収益化審査を着てほしい。悔しくないの、カッコドラえもん。は随所に感じる子供心、可愛さのかけらと大きい電ドパンチ。日本語不自由は全員が車ださ、黙れ。というかこれ、バックとドライブの切り替えはオートマニで脇にさえる。さっさと消えろ。 現状、ただ言葉遣いが悪いだけの、立ちの悪いコミュニティでしかないので、ちょっとこっちから、アクションを起こしてみます。ミンド低すぎはロタ、YouTube に晒したるわ。いいネタが釣れるでしょうか、ちょっと様子を見ましょう。これいつものことだけどな、ミンド低いのは、ダサ、ひど、ひどいのはお前。撮影の最中でしれっと宝箱集め、こうして容量よくお金を消えろれ お前の性格自身ひどすぎるひどいのはお前だよ。まず日本語として成り立ってる文章を打とうか君たち。というかミントはする。小中学生時代のゲーム中に、日常的にこんな日本語見てたら、偏差値40ちょいの高校にも受かるかわからなくなりそう。シレットマップの端っこの宝箱ゲットしててっさ。定番の広告明けクラッシュ。そして規約上はっきりとは映せない日本語だけど、ここで311のあいつが湧いてきたんだよね。見事に教育が失敗してるよな。 公立の小中学校にはこういうレベルの子供が集うんだ。結果的に偏差値5 5オーバーの高校に行けても、私みたいな性格になりますよ。消えろよ性格ブス。黙れ。そしてクイックすぎる挙動に未だに慣れてなくて事故る。お前クソだな消えろ。その必死面おもろい。クソはお前。オーナーにしたい。せつせつせつあやぎあやぎあやぎあやぎあやぎあやぎ抜ける抜ける抜ける百百百百。いきなりスパムボットになって出てきた。まあ俺、もう精神ダメージ食らって鬱だから何も効かないよ。 しまった肝心でもなんでもないところでオーバーをしれっと遠くまで来てるんだよな道中で宝箱も3つ以上見つけてるしこういう物理高速ガン無視の挙動車であって車じゃないから操縦が難しいんだよなちょくちょく飛んでてサスペンションの機能を疑うタイプ R の足回りシビックのイメージに反して鉄だからね路面に対して硬すぎる動作ないジャントミサイル もう目的が、チャットの暴言集めというより、この先にある行き止まりにたどり着くことなんだよな。緊張じゃないほど跳ねるけど、このレベルだとオフロード車でもしっかり活躍できるんだよね。また右コーナーだ、どう入ればいいのかわからない。うぃオフロードショートカットを本末転倒。おっとっと、曲がれるかなこれいや、あの旋回性だから曲がるだけなら余裕なんだが、ちなみに本体設定で、完全 FR にしています。 そしてこの挙動を見よサイドブレーキじゃなくて純粋なるホイールスピンで一周余計に回ってしまいましたしかも発進の瞬間にリアがスライドして逃げた路面によってミュウが違うなんだこのゲーム無料ゲーの分際で変なところが凝ってるまた怪しい地形来たぞ完全に谷の上になってる無理エンジンダメージ度。よし終わりが見えてきた左上のミニマップの通り鉱山なのかなここ突き当たりに来ました 買ってくれよ宝箱、スタンプラリー要素のあるオープンワールドは神ゲー。うだうだだったけど、なんとかたどり着くことができました。知らぬ間に暴言キッズは去っていったようです。この後、宝箱収益で RX8 を買ってカスタムしていくのですが、編集に時間がかかりすぎてて、どうしようかなー、行きたい。 アンチコメ収益で新車買ったって言あれもそうだけど、こうやって要領よく、ネタを集めて人生を少しずつ豊かにすることの大切さを解きたい。このゲームのチューニングシステムわからないんだけど、とりあえずターボはつけたいよね。どうせこの挙動だし、加速性能の底上げをしたい。ほう、エアロも変えられるのか、というかちょっと待って、むっちゃラインナップあるやんけ。R マジック、マツダスピード。 普通の gt ウイングまあキリがないので松田スピードバージョン仕様にしました。ほう、中心位置も変えられるのか、まあ中央の低いところにしておこう。遅いイメージがある8だが、7と比べてエンジンはより中央よりに、しかも低いところに搭載されているぜ。マジで伸び縮み別で、減衰力調整もできるの ギア費も変えられるのか、後で最適化しておかなきゃな。そこそこスピードも出るし、ネタ集めついでに、安く、かつて持っていた車に乗れたし、なんやかんや悪いもんじゃなかったですわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。